えー、この地域でね踊られております「北はレ会えン・ド」この曲を今日うは出者の方を龍子の方で、えー、踊っていきたいと思いますなんと今日は歌っていただいてた愛理ちゃんそして氷川直樹君も一緒に踊りに参加してくれるってことでもうね嬉しいですねはいではあのー 見てるだけでもなのでちょっと踊り方を軽く説明させていただきますよかったらね手だけでも、ね、やってみてください最初に三角親山です三角親山を下ろして横に離していきます4歩いきながら1234反対に下がりますそれから2つ下がります下がって下がって右手から横へ広げていきます三脚反対も横に広げていきますで右足から横に抱っこします 左から下がって、お月様です、はいで。右の人、こんにちは。左側の人、こんにちは。開いて、ちょ、ちょ、こんな具合でございます。もう一回いきますね。ありがとうございます。はい、三角、小山下ろして、風島二、三、四、反対1、一、二、三、右から下がって、下がって、横へ2、二、三、反対に広げる2、二、三。 前へ抱っこ、2、3、下がってお月様あいい感じです<笑>右のヒート、こんにちは左のヒート、こんにちは左でこんな感じでございますありがとうございま す, いま す, いますはいじゃあこれで行ってみましょうかはい、じゃあね、ありがとうねよくもありがとうございますそれでは音楽北村プレア今度お願いいたします 失します。私間違えました。<笑>はい、実はこの作戦は最初に4回踊って、4回は踊りしようと思ってたんですが。証明のままね、踊りました。はい、あ、最後申し訳ございません。はあはい、また次回の、ね、いきたいと思います。ありがとうございます。<笑>はい、ということで最後となりました。えー、今日はね、本当にあの、なめがたしは、星、なきがわな大きく、で、アイちゃん。 ね、ありがとうございます。どうぞ、体がおうようにやってください。どう ぞ, どうぞ、どうぞ、どうぞ。ありがとうございます。はい。もう若い二人ね、本当にこれからもね、どんどん頑張って言ってもらえたらと思います。私も応援しております。皆さんもどうぞ応援よろしくお願いします。はい、本当に、あの、皆さんの中、の文化祭が。 無事に開催できましたことは、職員の方々や関係者の皆様、いろいろな方々にご協力いただいてこの形で開催できました。本当にありがとうございます。出演者一同本当に感謝しております。そしてこれからもこのなの中ではございますが、この文化文化の交流、いろいろなあのこの豊かな文化を。